때입혀가지고갈옷을사러왔어요 本当だあと、してんでもかわ、ね、い、はい。バ<笑> ーーですえいはよじゃあジャンルといって象の神様を呼び起こしましょう。 너무많아서밥도일찍먹으러왔는데역시나사람이많네요 フィア次のシャワー、皆様お楽しみください。<音楽> 스스가아기때이거입고기어다녔었거든요아직도팔고있어요 <소리> Thank <laughs> you. 働いてる 阿蔡� 「気を付けろさっと噛み直直せ」「 もう。 りがとうございします。